ありがとうございますあの本日は、えー、これが、えー、年内最後の演舞となります、えー、今回ですね、この最後の曲につきましては、えー、先ほどは1回目はオリジナル曲「アンジュラル・チット・ン・ベーダナー」で2曲目はですねこちら青森県「ねぶたよさ公園のですね、えー、総踊り曲になります、えー「ザ・フェスティバルという曲になります、えーまあ、なぜこれをやられたかといったら、えー、私、えー、小山さんとの大好きな曲ということで選ばせていただきました 元気よく戻らさせていただきますね皆さんあの応援と手拍子どうぞよろしくお願いいたしますじゃあそれでは踊り子どうつか会場の皆様に練それでは踊り子構え どんすスパイス ごよううつけ会場のの皆様に、っありりがとうございましした。た。スでどうもありがとうございました。